こんに ち, はのいちです、えー、今日はですね、えー、皆さんね、えー、今日はですねあの皆さん知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、えー、まずはですね「鬼滅の刃」えー「ジャンプ」の方が、えー、延期のお知らせと、えー、そして、えー「鬼滅の刃」第20巻の特装版の発売も延期と、まあ、いうことについてちょっとお話ししていこうかなっていうふうに思います。でね まず「ジャンプの方なんですけども「ジャンプはですね「少年ジャンプ」21号が延期ということで4月13日発売の「まあ、鬼滅の刃」でいう202話は普通に販売されて203話が延期とのことみたいです。で、まあ、203話と、まあ、204話を合わせて、まあ、4月の27日に、まあ、1週間遅れで発売みたいです。 まずこのことについてなんですけどなぜこのような事態になったかと言いますとです、ね、4月8日「少年ジャンプ」の編集部に勤務する40代社員が新型コロナウイルスの感染の疑いがあるとでなんか PCR 検査待ちとなっておりますと業務においては直接作者とは接触する立場ではないと。関係者の感染リスクを考え 全体で作業を一時中断すすることになったみたみいです、えー、だからまあ遅れるということみたいなんですけども、えー、まずねこれについて思うことなんですけどもいやーこれちょっと怖いですね編集部でももうコロナウイルスが出てるということでまあ非常にちょっとねまずは怖いなっていうふうに思いましたもうそこまでいってるのかともう完全にもう一般企業のね社員ですからそこまでもコロナウイルスが広がってるのかというまず怖さと。 いやこれもしかしたらだけど、えー、編集部の中で感染がもう広がっちゃってるってことがあるかもしれませんよねまあ、そう考えた時にまあ今後ねジャンプの発売が遅れるみたいなことがねあるかもしれませんね今後も今後もだから5月とかも発売日が遅れるみたいなね時代が発生するかもしれないね でまあ、非常にまあ1週間遅れるということでまあ、1週間なんでねまあ、1週間待てば2話分見れると考えるとまあ、まあ仕方ないことなんでね、まあ、しょうがないかなっていうふうに思うんですけどまあねただね僕は考察系の動画上げてるじゃないですかでまあ、その人たちからすると非常にちょっとねダメージ大きいっすね。 だって4月27日に2話分の考察動画を上げなきゃいけないんですよ。で大体僕の動画で言うとまあ78分前後の動画が多いんですけどまあ、10分超えの動画の時もありますしまあそう考えると20分20分の動画を 上げなきゃいけないいいっていういやーちょっとそれはやばくないっていうね僕もしかしたら編集で寝れないかもしれないっていう感じですよ4月のまあだから作るとしたら27日のもう夜から作成するみたいなもうだから0時から0時から作成するみたいな感じでいやーことになっちゃうかもしれないいやそれはねちょっと苦しいんですしまあ1週間ねそこ開くってなるとねまあねちょっと楽しみ毎週楽しみにしてるってとこはねちょっとねショックでありますね え続いて「鬼滅の刃」第20巻特装版延期についてちょっとお話していこうと思うんですけどもえこちらはですね5月1日発売予定だったんですけどえ5月の13日の水曜日に発売ということになりました、まあ、これもねちょっとね、まあ、ショックですよねもういち早く20巻欲しかった人からするともう非常にまあショックなんですけど、まあ、これはコロナウイルス拡大を防ぐためにと まあ、そこもまだ仕方ないのかなと思うんですけど。 まあこれも非常にショックですね。でね、最近ほんとコロナウイルスによる延期っていうのが増えてますよね。だからね、ちょっと僕が心配してるのは、え鬼滅の刃の無限列車編の映画っていうのを作成が遅れて、公開日もまだ決定はしてないんですけど、公開日がどんどんこう押してくみたいなね、ことがあるんじゃないかなーってちょっと思っていてですね。まあそれがね、ちょっとね、心配してるところであります。いやーまあでもちょっと無限列車編の公開ちょっと遅れそうっすね。 まあ、決まってはいないんですけどまあ、もし決まってたら僕の予想ですけどまあ秋ぐらいに公開かなと思ってるんですけどこのまま行くともはや2021年かっていうぐらいに公開みたいなこともねありえるんで本当にうん2020年公開って言ってるけどほぼ2021年じゃみたいな12月の後半に公開みたいなこともねワンチャンあると。 あ、うん、あるるととと思思ううううんんでですすよねそういうこともだってねコロナウイルスによって制作が遅れるっていうこと結構ありますからね春アニメもね延期してるしね。はいということなんですけど、まあ、ちょっとねコロナウイルスについて僕からちょっとね言いたいことがありまして、まあ、ちょっとそのことについてお話 し, しようかなっていうふうに思うんですけどあのね最近ね ちょっとコロナウイルスに対して危機感持たない人が結構多いなって思っててそれめっちゃビビってんですよえ今日もね東京で188人かなの感染者が出たということなんですけどもこの数字っていうのはまず嘘なんですよあの毎日ね検査してる数がそもそも違うんで割合っていうのが全然違うんですよだからあの増えたり減ったりしてますけど実際はこうね もうコロナウイルスずっと増 え, 増え続けてます感染者だからねその辺はねもっと危機感持っていいんじゃないかなって僕は思っていますしあと今出てる数字って1週間とか2週間前に感染した人の数字なんですよだからね今は大丈夫って思ってる人いたらねそれはもう間違いです時差です時差が起きるんであの2週間前からも対策してないとダメです何でもう今から対策中もうしっかりしてください だからまあ不要不急の外出は控えるってまあ皆さん言ってますけど、まあ、僕も控えていますし、まあ、それ本当にやってほしいなって思いますねでそれでね最近めちゃくちゃねもうイラついたのが自死ババが普通に散歩してたりあとね公園でね遊んでたりするんですよまあそれは子供ですね、まあ、小学生とかかな、まあ、普通に遊んでる人がいるんですねびっくりしたわまずね自死ババ外出るなと お前ら一番危ないんだから外出るなよと思ったのとあとね一番びっくりしたのはなんかスタバが休業するから買いに行くみたいな人がいるんですよ。え, えって今じゃなくてていいだろうって思ったんだよねスタバが休業するからなんか最後にスタバ飲みたいみたいな感じでねなんかスタバ飲みに行く人がいたみたいなんですけどいやいやいやいやいやそこでうつるよっていう本当に危機感持たないなって思いました。 びっくりだよね。もう坂上忍風に言うとこんな感じ。いや。もうほんとびっくりだよね。危機感持たない人多すぎだよね。もうダメじゃない。もうほんとこういう本当こういう感じ。いや。もうほんとびっくりしましたね。 まあ、で皆さんね、まあ、外に出るのは悪いとは言いませんが不要だと思う外出は控えてあとね外に出た際ね必ず手洗いうがいをこれしてほしい僕はあの外に出た時は必ず手洗いうがいしてますあと外に出る時マスクしてますはいということでえ皆さんもコロナウイルスに関しては十分に気をつけてくださいえここほんとびっくりしたわー あと一番びっくりしたのはジジワがお茶会してるってことだよねいやお前ら引っ込んでろ家にいろうって思いましたねほんとびっくりしたってことで、えー、また次回の動画でお会いしましょう皆さん気をつけてねバイうちで歌おう悲しみの向こうての歌でつなごう生きてまた僕らそれぞれの場所で重なり合そうだ